ジャリゾンなる5階あつかですここの鳥を引きめさせていただきます精一杯演武いたします熱いごせんのほどよろしくお願いしますそれでは参りますあつか2020ひょっちゃば I'm not g <sharp> o i n o e able t h トビ ョ様らしい 「明日がかばん過からきるまで立ち向かえ」<音楽><音楽> Thank、you